次は滝 不, 動滝不動です。The next station is 滝不動 We will soon make a r e a h on t h r t b u if you all, the doors of the left side w open.